巨人どもなんて敵じゃない俺は強くなる巨人を一匹残らず駆逐してやるまずは立体機動術の基本移動からだ立体機動装置で目標地点まで移動しろこれができなきゃ話にならねえやってやる ガスを吹かせば高速で動くことが可能だ限りあるガスを有効に生かせ戦闘中にガス切れになったらまずいもんなガスの残量に注意しておかねえとよしいいだろうこれで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ まずは小さい巨人からやってもらう巨人の弱点部位は理解しているなそこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ遅い実際の戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ 次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ 消耗する刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である以上を踏まえ実戦を想定した訓練を行う各自判断して必要があれば補給しろ訓練兵刃とガスはここで補給できるぞ 足りなくなったらすぐにここへ来い助かった 目標が複数体出現する時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しよう助かったよし他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端からそいでやるぞ俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ意外とぬるいことを言いますねえじゃん獲物を奪うのに作法が必要ですか、えっと 立体機動装置うまく使えてるみたいだああなんとかなだがもっと上手くなってやる やったやったぞ1位だ 今回の結果を踏まえさらに訓練に励め解散疲れたもっと体力つけなきゃエレン立体軌道のコツはつかめたかいや対人格闘術ならライナーに負けねえけどな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 心臓を捧げよう本日をもって訓練兵を卒業する貴様らには3つの壁の強化に努め各町を守る駐屯兵団 犠, 犠牲を覚悟して壁外の巨人領域に挑む調査兵団そして王のもとで民を統制秩序を守る無論憲兵団を希望できるのはこれから発表する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 これが現実なんだよ俺のためにもこの愚策は維持されるべきだこのクズ野郎4年前の作戦で人口の2割以上を失って答えは出たんだ人類は巨人に勝てない勝てないと思うから諦めるのか確かにここまで人類は敗北してきたそれは巨人に対して無知だったからだ負けはしたが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 子供たちを連れて逃げて<笑> 見くびってもらっちゃ困るぜ確実に二人だけ助けるか戦って全員助ける賭けに出るか俺は マリアが突破されたどうしてこんな目にあいつらこの世から駆逐してやる一匹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 皆さん、上官の食料庫からお肉取ってきましたそうさっさお前毒棒にぶち込まれたいのか大丈夫ですよ後で皆さんで分けましょう土地を奪還すればまた牛も羊も増えますからウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけかよし俺もその肉食う 私も食べるから取っといてよさあ作業に戻ろうお前らあれから5年たった人類はようやく尊厳を取り戻しつつある勝てる人類の反撃はこれからだ んだ壁が壊された》 にやれば十分巨人と戦えるぞ されるところだった。 なんとかなるもんだなエレンもういいだろ壁に穴が開いちまったんだこれ以上ここに留まるのは無意味だいや、まだもう一匹いる<ス>目標 マジかよこれはチャンスだ壁を壊せるのはあいつだけだあいつさえ仕めれば 手を食らえば少しは効くか右腕を振りかぶったあの腕を攻撃してあいつの攻撃を防ぐ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 よし行くぞ、うんうんうんうん、状況は宣言犯はどうなっているのアルミンとはまとまって行動したほうがいいな。 助かってほしい<タッ> と、えー、ついでに補給を済ませようエレンアルミンコンが巨人に襲われてるのまずいなヤツらをどうにかしねえと補給ができねえぞ 救援要請だ では十分な戦果だよな。私だって負けない。 そう崩れねえか決して楽観視していたわけじゃなかったがこれはあまりにも。 何し よ, きやえよきもどうなる たちを無視する。 命令が出たってのにガス切れれで壁を登れねえだったら石川しかあそこに群がる巨人をやるしかねえだろ本部ならガスを補給できるただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる アルミ、大丈夫なの。エレンはどこ。<笑><笑>うん、<笑>クレー三十四班の米は壮絶な戦死を遂げました。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 ちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。<笑><笑><笑><笑>全員で本部を目指せ。<笑>死んでたまるか。 よし俺たちも続こう前に行こにこれじゃ人数が足りないまず近くにいる仲間を集めよう 私たちと一緒に本部に乗り込みます かのため。 何だ 持たないと協力してくれ今本部奪還作戦を決行中なんだ本気なのか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 《できてるか》 なんだ飛行士かとにかく本部に急ぐぞみんなが戦っているミカサ僕のガスと刃を分けておくよ 敵情に撤退したいが、巨人が邪魔だ。よかった。王はまだ無事だ。味方、他の巨人が近づいてきている。助かったぞ、赤間。 り残されているんしこちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。 このままじゃ本部に近寄れないあの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう無縁だ。やばいってことだよな 敵はできねえか 行こうとする巨人を引きつけておく。 殺しまくるだしかも俺たちには興味を示さないあいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる に。<音楽>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 さすがに力尽きたみてぇだな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 意識は正常なのアルミな…なんで俺たちは囲まれてるんだ何 な, なんだみんなの目はまるで化け物を見ているようなイエーガ訓練兵下手にごまかすは竜弾をぶち込む率直に問う貴様の正体は何だ人か巨人か質問の意味が分かりません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 迎撃耐性を取れ奴らの巧妙な罠に惑わされるな<笑> 変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃビクシスシレお前にはあの者の見事な敬礼が見えんのかわしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするのう。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 家族だけはもしウォール・ローゼが破られればもはや人類は生き延びられんわれわれはこれより奥の壁で死んではならんどうかここでここで死んでくれイエーガー訓練兵の援護のため 大岩付近の巨人を排除すればならん場所にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんだ、うん、こんなに巨人が密集してるのにる倒せるわけねえだろうまく壁際におびき寄せようそうすれば敵上からの援護の攻撃で倒しやすくなる 巨人が出現して以来人類が巨人に勝ったことは一度もない巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきたしかしこの作戦が成功した時人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功するその時が 人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろうこれは人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれんしかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる僕の立てた作戦が採用されたけどこの作戦で正しかったのか同期で科学がトップのお前が考えたんだうまくいくだろうそいとキリがねえぞ 《あっちばっかり 持ってきたから 頼んだよ、うん 救急物資を持ってきた。お前も使ってくれ。 何 助かアニー、一人で何してるんだ罠を運んできたのはこの辺の巨人を倒すのは便利でしょう。同じ班のライナーたちはぐれているんだんだよ。私は無事だと伝えといて 大岩の方から縁談が何か緊急したいか頼んだよ分かったぜ逆に食べたは 機構が集まってきていますこれではエレンが近寄れません機構が直接叩くしかない い込めているここまでは作戦通りだエ レ, レン後はかとは任せたぞもうすぐ岩までの祭壇ルートだ今見える限りでは巨人はいない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 分かってたよ秘密兵器なんか存在しない どうしてくる光石用の装置だけど足止めには使えるはずだ俺はもっと前線に出て巨人を食い止めるいやあのガキは頼んだぞ狙うお願い了解だピクシ司令からの前例かもしれない確認してきてくれここは俺に任せろ いいところに仲間とはぐれたら一人じゃ手に負えねえ手を貸してくれチ生きられるのは勝者だけ助かった作戦は失敗だったんだろうならさっさと撤退しようぜ待って一緒に仲間を集めてほしい、うん、エレンを守るためじゃ人手がいる エレンもん分かったよカリカバイケル落とした、うん、味方が苦戦している、えー、行かないと 思い知れすまないこれから巨人拘束用の罠を起動するこの罠が命中すれば巨人の動きを止められるその間にうなじを狙ってくれ メートル横1 0ンチ大丈夫真ん中さえよければ死にはしないただこんのちょっと痛いだけだアルミール・ー聞こえるか はいつか、外の世界を探検するんだろうエレン答えてくれ壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのにどうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったのどうしてだってそんなの決まってんだろう俺がこの世に生まれたからだ 実施よエレンに巨人を近づけるな我々の命が控えにしてでもエレンを扉まで守れ無理やり接近してでも巨人どもを俺たちに引きつけろ待たせた 戦か邪魔しないで狙うコニー皆さ巨人と戦ってるぞお前かお手伝ってくれコニー決してよかったぞ他人にはケはない分かったぞ一緒に戦って、はああけどなんでこのところにいるんだ作戦はどうなった マルコ失敗の縁談が出たのにまだ巨人の誘導任務を続けてんのか 行動した方がいい撤退命令が出たわけじゃないだろう僕は任いを続けねえかどうだカッサバイデ僕なら大丈夫イカサたちも気をつけて money. 命はみんな生まれた時から自由だそれを拒む者がどれだけ強くても関係ない戦えどれだけ世界が恐ろしくても関係ないどれだけ世界が残酷でも関係ない